動画が始まる前にちょっとお知らせしたいことがあるんですけど、えっ、ー、とね、ちょっと本当に、謝らせてください。申し訳ございませんえっ、ー、とね、本当にマジで、もうちょっと視聴者にちょっと、マジでちょっと、本当に、謝りたいんですよね、本当に。あの、FNF の投稿がね、あの、もう、とてつもなく遅れてしまったと。はい。ちょっと、それは本当にマジで、申し訳ないです。 もうね、マジで今までね、もうどうせサボってるんだろうなとか、f n f 飽きたんだろうとか、思ってる方いると思うんですが、全然違うので、ちょっと、本当に安心してください。えっ、ー、とね、まぁ、あ、ちょっとね、あの、やってなかった、動画ね、ちょっと撮ってなかった理由はね、あの、ちょっとね、あの、高校、あの、あるんですよね、自分。高校あるっていうか、あの、高校、あの、行くことになったんで、ちょっとそれでね、ちょっといろいろ準備とかもあって、本当に遅れ、まあ、遅れてっていうか、 あの結構本当に準備とかもあっていろいろ忙しくなっててね、本当にちょっと撮る暇がなかったんですよね。まあ、それでちょっと、あのー、ね、ちょっとあの、全然ね、撮っていなくて、あの、普通の動画もね、撮ってるけど、全然編集しないということで。もうちょっとね、あの、忙しい時、あの、日々がちょっと続いてまして、もう本当にね、結構また1ヶ月遅れっていうこともなりまして、ちょっとね、本当に謝らせてくださいということで。 あの、楽しみにして、していた視聴者いると思うんですけど、いや も, もうちょっと本当に申し訳ないです。ちょっとね、もう、いろいろ忙しくなってね。あの、なんだっけ。動画の投稿もね、遅れてしまったということで。はい、本当に申し訳ありません。ま、で、あの、見てうの今回からね、ちょっと本当に、テキパキ、テキパキってなんや。<笑>テキパキじゃねえよ。あのね、ちょっと投稿頻度を上げていこうかなと思います。あの、FNF のね、あの、 まあ、ほとんど僕のチャンネルも多分、FNF 系の動画、見る人お多いと思うんですけど、ぜひ是非あの、他の動画も見てくださいということで。まあ、FNF の動画以外も、ちょっと見てくれたらな。ちょっと、見てくれたらな。<笑>見てくれたらちょっと幸いだと思います。はい。思います他の動画も見てください。そしてね、あのー、もしよかったら高評価とチャンネル登録、そして Twitter。それじゃあね、ちょっと話が長くなってしまったんでね。はい。ということで、じゃあ、本編、どうぞ お、あ, あ, あー<音声>よーかーあよさこちャ、ベルです。え、今回もですね、あの、フライデーナイトパンキンやっていくんですけども、あの、なんだっけ、ちょうどね、1年前なのかなわかんないけど、あのー、なんかあの<音声>、今回やっていこうかなと思います。しかもね、ちょうど、あの、アップデートが来たということで、今回やっていこうかなと思います。 なんかあのさこのタイトルのあれがなんかあの安定みたいなね、うん、あんま安定<笑>好きじゃないっていうか興味ないんやけどえということでやっていきましょうでもねちょっとその前にトイレ行きたいんでちょっとトイレ行かせてくださいはいがときましたということでちょっとね一回ちょっと設定する遅くなりました設定だけで20分くらいかかりましたねということではやっていきましょう えー、チャプター1これ、これ一つしかないみたいな。じゃあやっていきましょう。<笑>久々の実況だかおおすげえ。GF 喋んの初めて知ったんやけど。あ、それは人間だから喋るか。あ、ちゃうわ。悪魔だったわ。<笑> あちょここからちょっとね、あのーまあちょっと、編集中の俺頼むよ。ちょっと翻訳頼むよ、マジで。ちょっとあの、<笑>あんまり喋らんほうがいいかな、俺で。ちょっと、これ多分動画できない。あんまりしらんほうがいいね。ちょっと、ちょっと黙っとくよ。タダー !I've got an invitation from my father's friend.From what I heard, he's pretty cool! We haven't spoken in a year, and it seems like he wants to invite me for something important. Great!、Right. I knew you would love this idea! He loves music too! I bet he'll like you! that、so、My uncle's not here yet, so I'm gonna go to the bathroom real quick. Wait here, okay? Oh, my Prince Charming wants to escort me to the bathroom himself. That is so romantic. Oh, I love you, dear. Okay, let's go. 溜まっとくのめんどくせ ー, <笑>ーんおう来ましたね、今回の主役的存在。Hmm <笑><笑><笑>。今のたこれ。 もうちょっと音量を上げた方がいいなこれぐらいでいいかおっおお唐突のアニメーション<笑>そうですねあのー、今説明し忘れてたんですけどあのー、この この何だっけ頭蓋骨の頭のやついるじゃないですか。こいつねあのこのこの BF のこの彼女であるこの GF の元彼ですね。I was wondering how he would know my favorite restaurant.You <笑> are foolish as always. まああのなきゃあのこの旅の ね、あの説明としてはもうちょっと編集中の俺が多分やってくれてると思うんで、はい、<音楽>あもうなんかこういうさ曲聴いてるとさ眠たくなってくるんよわかるかなこの気持ち<笑> <笑>あすみませんガチあくびしました。<笑>マジの意味眠テー。撮影中だけど眠てティー。ハァ。イ boyfriend。編集中の俺。マジで。 ちんぷんかんぷんだからな、俺はもう今。そろそろバトルしてくんね。もうマジで。この会話シーンだけで結構時間追われてるからね。 Me and your girl need to have a little chat. Huh, You aren't leaving? Just let me end this all. Lee! a v You do realize she is just using you, right? 切れましたね。で、そしてようやく始まりました。 寂しすぎてやばい まあ最初はこんなもんですねもう一気にちょっとよめよし、てし、くっていう。<笑> あ, あ、バカって言われまし、た。し、カって言われたんだけど。し、よし、よ s よし、よ y よし、よし、よし、e し、よし、よし、よし、よ e よし、よし、よ e s し、よし、 まあ切れてることは確かやな。たぶんね、あの今、今ちょっとあの俺自分の頭の中でね、た多分直訳したいんやけど、たぶん全て失ったってことだよね。 何もかも全てしまっ失ったってことなんだよね、多分。もう今は頭の中で直訳したいんけど。<笑>なんだろう、確か、もう設定忘れたな結構前のやつだからな、これ。確か、なんだっけあのー、GF のあの、トッつぁんが、なんだっけあのー、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 いい曲目が始まりましたね。ちょっと今、噛んじゃったけど。 今ね多分聞こえたと思うんだけどね今 LINE きよったよ撮影中なのにあまた来よった 返したいけど返せないよなこの状況。 おやばいやばいやばいやばいやばいや ば, いやばくね脳筋量がエグいですね お、アニメーション入った。おお、やばいよ。なんか爆弾持ってたね、今。生きてんのかい、ね、<笑>めっちゃボロボロやんけ<笑>腕ちぎれてね。したんでな、あの、あの、ちょっと、やってる最中にちょっと変えてきたら、ちょっと LINE 返してくるわ。 やってきましたー<笑>ということでもう死にかけがおるんやけど<笑>めちゃくちゃ覚えてますけどめちゃくちゃ もうアホみたいに覚えてるんですけど大丈夫ですかねここの状況 BF はこの状状況況はででも、ね、そんんなな顔できるんだからな she is it going with you。she will stay here。and die with me。no。I don't wanna <咳>。まず避難しろ。まず避難することから考えろ。なぜお前ら避難しないん、こんな時に限ってお前。わ、スピーカーぶっ壊ってるやんけ。だよ、避難しろやん。 なんか聞こえたな、気のせいだろ。Then we will die here. together here we die will And hard, <coughs> we'll survive. <coughs>、oh, you don't want to go? You're pissing me off, little shit. I will. AHHHHH! ブ Die. Die. ち切レじゃん3曲目ですねこいつらなんでひ、ね、避難しねえのマジで。 ゲージがおかしいよまぁ、あ、ちょっとしばらく黙ってきますちょっと黙っておくわ 最後の絶望的な叫びレ好きやったわ、うんな今度はなんだよんちょ、翻訳ちょっと、編集の俺、翻訳頼むなこれんなにこ れ, これえなになに ん<笑>変な終わり方したな。意味、意味不っていうか。ちょっとね、わからんかったな。フ<笑>リープレイなんかあるかなあ、ないか。はい、ということでね、今回はここまでですね。ディスコードあるよ。ディスコードある。じゃあね。今回も終わまにしたいと思います。ご視聴ありがとう。います。さようならでございましょう。